熊本県小国町の教育委員が3人辞職。その背景には童話があるんじゃないかというような記事をですね、この次元社のサイトで書きました。下の概要欄にアドレス貼っときますので、ぜひ記事読んでくださいで。内容についてはね、もう記事を読んでいただくことにするんだけども、まあ、僕はね、ちょっとね、苦言を呈したいのはね、この新聞だとか地元メディアの報道です。特に RKK 熊本放送、あと朝日新聞。 これね記事4なんだけども、まあ、もう見出しに、ね、LINE の既読スルーがどうたらこうたらって書いてあるんですよ。もう教育委員3人がね、えー、町長に対して、次の教育長の人事、あれはどうなんだと話し合いたいっていうようなことを言ったら、ですねその LINE でなんか既読スルーされて、それで怒って辞任したみたいな、なんかそういう書き方なんだけども、まあでも、記事でちょっと触れてるんですよ、教育長の人事に問題があるんじゃないかっていうことが。 触れられらてるんだけどもじゃあ、具体的になんで教育委員はね、えー、そんな辞職までして、その教育長の人選に反発したのかっていう、その本当の理由っていうのが、詳しく書かれてないんですよね、記事の中で。でも 本来このニューだって LINE の既読スルーで教育委員が3人辞めますかっていう話です、やっぱよほどのことがあったんでしょっていうことになると思うんですよね、でまあ、そのよほどのことっていうのが、それはまあ過去の童話のとか人権教育の行き過ぎたやり方で、まあ、そういうことについて、新しい教育長がね、またそういうことをやってしまうんじゃないかっていう懸念なんですよね。ででもなんでねそのの核心部分っていうのを ぼやかすんでしょうかね。やっぱり、童話だから避けたのか、あるいはまあ、教育長ね、えー、決まってしまうわけだから、そこであれこれ言うと、なんか教育長からね、抗議されるとかっていうふうに思ったんでしょうかね。でも、やっぱり教育長ってね、やっぱ地元に、地元の特に、まあ子供、子どもが、学校に通ってる人、まあ、学校に通ってる子ども自身に対しても、大変影響力の大きいことなわけです。 だからそれは教育員さんに辞めるっていうまあよほどのことがあったわけだからじゃあ何があったんだっていうことはやっぱ地元の人も知りたいし地元の人にちゃんと伝えるべきだと思うんですだからそれを詳しく書かないんだったらじゃあ地元のねメディア新聞とかテレビの存在意義ってなんだろうってでなんでねこの神奈川県のねえー、ね 神奈川県人権啓発センター、自転車がわざわざ熊本県まで行って、ですね取材をするっていう必要性っていうのもね、本来だったらないわけです、地元のメディアがね、ちゃんと報じるんだったら、いや、ぶっちゃけうちに垂れ込みがあったわけですよ、その こ, このことについてね、えー、こういうことがあったんだけども、やっぱ童話が絡んでるっていうことで、ああ、やっぱりね、地元のメディア、核心部分をぼやかしたのと、ちゃんと報じなかったなっていうことで、まあ、予想通り予想通りの結果になって。 ででまあうちが詳しく書いてるわけですだからまあなるべくね地元の小国町の方に読んでほしいんですよね。えー、まあどうはどうはなんたらっていうのもあるんだけどもねまあ、こういうことがあったら多分ね新聞とかテレビとかで、ね、この教育長はチェシカランなんかやめさせようみたいなねまあそういう叩く方向に。 持っって行きたかったのかかのももしれないけどもでもやっぱり童話だからね、ちょっとね、そういうこともできないかなっていうふうに思ったのかもしれないんですね。まあでもね、そんな寄ってたかって、じゃあ、その教育長バッシングするっていうことはしなくても、まあ、こういう経緯があったんだ、心配だなみたいな記事でもいいんですよ、別に。だってもうね、10月1日付で、もう教育長の人事決まっちゃってるわけです、議会も通ったし。だからそんなねねねすぐにコ、ね、コロコロと、ね 人を変えるわけにももいいかないしもう決まったものはしょうがないただ、それでもね、やっぱ過去にこういうことがあったんだっていうことを、ね、あのちゃんとこう広めておけば、牽制にはなるでしょその、まあ、教育長さん、あなたはねこういう人なのかもしれないけども、まあ、行き過ぎたことをやっちゃいけないよという、まあ、ちょっとけん制にはなるしね、そのまあ、地元の人が知っていれば、ちょっと監視の面も働くじゃないですか。うん、だからね まあその童話だったら避けるっていうね、そのメディアの姿勢っていうのも、まあそれはまあ一番ダメだと思うんですよ、この自転車の存在意義っていうのはね、そういうところにあるわけだから、うちはも う, もう童話だろうと思うね、忖度はしないというか、童話だからこそうちが報じるんだけども、うん、一方で、その僕は別にね、そんな教育長辞めさせろとかね、なんかそういう感じのことも別に書こうっていうね。 つもりもりでないですからね、まあ、実際、別にそういう記事を書いてないですから、うん、別にそれは小麦町の皆さんが決めることだし、まあ、実際、議会で決まったんだから、しょうがないでしょっていうふうに思うし、ただでもやっぱりね、それでも、えー、地元の人には影響が大きいわけだから、一応まあ、知ってもらって、えーね、ちょっと教育長、変なことしないようにっていうふうに、まあ、地元の人は、ね、ちゃんとね、こうしっかりとこう、ね、監視していくっていうことは必要だと思うんです。 でね熊本にねわざわざ行ったのはまあ、このことだけじゃないんですね、他にもやっぱりちょっとね、取材したいことがあったんで、まあ、その複数、いろいろとね、取材するっていうことで、熊本に行ったわけです、もちろん、ブラック探訪もしてますよ、ただですね、ちょっとその取材以外にね、やることがいろいろと多くてですね、あとちょっとね、結構、レンタカーが混み合ってて、えー、あんまり長く滞在できなかったんです。まあ、実質1日半ぐららいいしかか、ね、で熊本にはいられなっったんでちょっと部落 ブラック田んぼも、ね、あんまりあっちこっち行けなかったんだけども、でもちゃんと、ね、く熊本のブラック田んぼをしましたので、えーまあ、もうちょっとしたら、YouTube、このチャンネルでもやりますので、ぜひご期待ください。ということでね、あの埼玉のブラック田んぼがあったら、ちょっとね、まあ、そんないっぱいはないけども、熊本編行きますので、えー、このチャンネルと、あと、自転車の記事の方もぜひあの注目していただきたいと思います、これ小国町の、ね、県以外にももう一つ出ますので。 ではぜひよろしくお願いいたします。